はいどうも、風神ジャパンゆうです。本日も元気の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、えー、皆さんから頂 い, いたリクエスト、えー、こちらからですね、えー、曲を選ばせていただきました。というわけで、今回やっていくのはですね、ボーンさんの初恋サイダー、こちらのね、初見リアクション、やっていきたいなと思います。はい、というわけでね、えー、こちら、嗣永桃子さん、夏焼きみやびさん、そして鈴木愛理さん、この3人組でね、 活動されれてたグループなんですけれども、今回のこの曲はですね、本当にね、リクエストで多かったあの人気曲だったので、僕自身もね、すごい気になっていますので、早速映像の方見ていきたいなと思います。そして、えー、m v とね、えー、ライブ映像があったんですけれども、まあ、えっ、ー、と、ハロプロの楽曲、パフォーマンスについてはですね、ライブの方がおすすめですと、えー、いつも言われておりますので、はい。 というわけで、今回はですね、ライブ映像の方をセレクトさせてもらって、リアクション動画を撮っていきたいなと思います。それでは行ってみよう。レッツゴーいやー、僕ちょっと驚きましたね。いやー、こんな上手いんですね。ポーノさんすげーないや。マジか。いやー、これ本当あの、僕、令和になってね。 初めてちょっと坊野さん知ったんですよ。いや、ほんとね、あの、今更かって、もう突っ込まれそうというかね、もうめちゃくちゃ怒られそうなんですけど、はい、いや、本当あの、自分自身でもね、なんで今まで知らなかったんだろうって、ほんとそう思うくらい、あのー、パフォーマンス圧巻ですね。いや、びっくりしたな、これ。いやー、すごい。で、本当にあのー、歌、 もう曲もねすごい良かったしあの曲自体はもうサビ始まりじゃないですかであの鈴木愛理さんのねソロ歌唱からね始まるんですけれどもいやーすごいもうのっけからすごいですね音楽ってなんか僕の中のイメージだとなんか風なんですよあの音楽が流れると風が吹いてるようなイメージで歌声っていうのはなんか僕の中ではその風に 紙飛行機を乗せてで遠くまでその風が運んでってくれるそしてそこに乗って紙飛行機のどこまでも飛んでいくようなねなんかそんなイメージなんですよねはいで何ていうかもうその僕のイメージをもう最大限に具現化した感じっていうのがこのボーモさんのパフォーマンスそしてこの歌声だったと思うんですよだから例えばそのさっき言ったね最初の鈴木愛理さんの歌唱もまさにそんな感じなんですよ ピースをあげるよ の, あの音にこの声がふわーって乗ってもう加速していく感じあれはねマジ素晴らしいですよでそっからのね、えー、次夏焼みやみさんですね、えー、みやみさんの歌声ね本当にあのなんか見た目がすごいやるルな感じだったんですよだからなんか結構イケイケケな感じなのかなと思いきや割とね繊細な歌声このきめ細かい、ね、声をしてるんですよ ですごい、わ、きれだなって思う声だったんですね。はい。なんかそのギャップ感っていうのもまた良かったですし、この伸びもね、しかもあってお、素晴らしい歌声だなって思ったんですよね。で、そしてね、なんといっても僕がすごい一番驚いたのが、嗣永桃子さん、えー、桃地さんですね。はい。もう本当、桃地さんのね、パフォーマンス、びっくりしましたね。でそれこそですね、僕、その、え、当時、桃地さんがめちゃくちゃテレビ出てた時僕、小学生とか、中学生ぐらいだったかな。 まあとにかく学生ぐらいの時だったんですよね。はい。で、本当その時に、あの、出てた桃地さんのイメージ、たまもちとかね、許してにゃんとかね、これは、すごい覚えてるんですよ。だから本当このイメージ、あの、可愛 い, いアイドルだなっていうイメージだったんですよね。で、そのイメージをね、あのー、なんか、ある意味180度変えてくるというか、僕ね、この、かっこいい桃地さんの、 このののパフォーマンスってていいうのを見たのがすごい初めてだったんですよだから余計にこの、あのー、僕の知ってる も, もちさんの感じとそのめちゃくちゃギャップがあってうわかっこいいって思ったんですよね、はい、で歌めちゃめちゃ手いっすね も, もちさんああびっくりしましたねあのー、結構可愛らしい声をされてるじゃないですかだからキランっていうねあの感じの、まあ、ちょっと感覚的なあれなんですけどキランっていう感じの、あのー、歌になるのかなって って思いきや、割とね、あの、かっこいいあの歌声をね、出される。曲によってね、あの、歌い方を変えるのかもしれないですけど、でも、このかっこいい、えー、ロックなね、テイストの曲に対して、えー、こういう歌声を乗せることができる、このモモジさんのパフォーマンス力の高さ、歌声のもう洗練された感じっていうのがね、もうびっくりしましたね。だからもう、ほんと、あの、誰がうまいっていうよりか、 あのもうみんなうまいんすよそれぞれ3人がバチバチでうまいですよねはいだからこんなねスーパーウルトラハイスペックなねあの3人組僕ちょっと見たことないかもしれないですねはいびっくりしたなこれはねいやー俺ライブ行きたかったなうわーこれはね失敗したな